渡辺真琴さんいや真琴さんいやあの何やってんだよって言おうと思ったんですけど最初まああのあの何ですかなんか女性とのトラブルでウームを のマネジメント契約解除されたっていうのを聞きましてね正直まあ私はまあ驚いたっていうかせっかく u ームに入ってかいわれハンマーとしての活動に行くのかと思ったらすぐついえたっていうのでただまあ 私はあの魔法とさん魔法さんをもともと期待していたっていうところがあったので魔法とさんだけじゃなくてあとジェネシスワンっていうそのポジションいわゆるまああそこの方が少し居心地が良さそうな感じがしたん ですよね私の中ではそういうジェネシスワンの動きとか、まあ、バズの動きをまあちょっと見て、まあ、ネクステみたいな流れに乗じる形で私もそういったグループを YouTuber ーーのだろうマネジメントプロジェクトルビティグっていうのがあったんですけど しばらくはもうちょっと、ま、あいろいろあって活動が、ま、あ全員滞ってる状態で、多分、私以外で動いているのは、もう、原修二さんと、あとあれだ、あの、ゆたくん、っていうか、生ハム太郎さん、 ジャスティン・タツヤは YouTube からちょっと、まあ、事実上撤退したような感じですね。ジャスティン・タツヤはあの、結構、ま、あネットでは長い方の付き合いなんですけど、しばらくあの、なんだろう、Twitter とか Facebook 以外では見ないんです。まあ。 そういうのは置いといて、あのー、真琴さんが、その、なんだろう、もっと 欅, 欅坂だっていうのが、まああのー、今泉結衣さんと、あの、結婚したっていうことで、いや、まあ、もうすごいなって最初思いまして、その後まあ離婚も考える。 まあそれはまあ普通のことだと思いますよね。まあこのコロナ禍においてまあいろいろ う,、まあ、うまくいくかいかないかっていう瀬戸際に立たされているわけですからそれはまあ付き合いもねなんか滞るのも仕方ないかもしれないんですけど なんか女性の側にもなんかハニートラップみたいな批判が来ているとかでまああとそれをまあなんだろう告発させた「これこれチャンネル」の青木っていうのがいるんですけどその「これこれチャンネル」青木がそのまあその青木 によってなんかそういう事件が暴露事件のなんか真相みたいなのが暴露されてそれでその青木の株が上がったとかで相当なんか盛り上がったみたいなことを聞いているんですが私にとってはちょっとなんかねそういったことをやるのはなんか 汚いなっ て, 思って週刊文春とかって言われたんですけどあれは週刊新調ですねある意味逆の方なんですまあそういうまあ儲けのためならなんか人をひのなんか情報を人質にしてでも人質が七質に入れてもなんかあの ウハウハやるっていうようなのが気に食わないんです。まあ、正直ね、まほとさんはなんか、サシマンから始まってまほと、渡辺まほと、渡辺まほとのなんかチャンネルをいっぱい書いてるって印象が強いんですけど、私はなんかそれをね、 何かと事情作用があるっていう感じでまあ評価してたわけです。それに関しては私としてもなんかちょっとね、無批判すぎたっていうことで大変申し訳ございませんでした。<笑>まあそしてまほとさん。あの、ウームがなくなっ、ウームをなんかやめさせられて まあ実質あの強制的にフリーランスのポジションになったっていう感じなんですがもし私をあのまあ YouTube で活動する一人の人間として認めていただけるならばあのジェニスワン 再興しませんかそのジェネシスワンっていうその一つのプラットフォームはあの私の中ではとてもあの魅力だったと思っていますあのウームのようないわゆるなんか大企業目線のなんかいわゆる迎合主義に対しても抗うし わズに対しても一定の距離を置いていた。それぐらい、あの、ジェネシスワンというのは大きな存在だったと。私は思います。その、もしジェネシスワンというか新たな事務所を作るならば、私もどうにか、 一スタッフとして応援というか携わらせていただけないでしょうかそれならば私はその い, いくつでもいくらでもあなたを救うために力を注ぎます本当にまほどさんがね 動画すごい面白いと前から思っているのでしかも私の仲間には結構ファンが真ホトのファンがいっぱいいたわけですねあのさっき言ってたジャスティン・達也さんとかもファンあその影響を受けた一人です今もう辞めちゃいましたけど郵政マンさんもその影響を受けたっていうことで 私のなんか原点は、まあ、めぐみだけじゃなくて、まあ、ほとでもあったんだなっていうふうに感じてるわけです。勝手な思い込みだと思うなら、ここで無視してくれて構いませんが、できるならばあなたと共に働きたいぐらいです。雑用諸々 俺にやらしてください。